それではベアリングにベルハンマーを塗っていきますダストシールを外しますこれですねマイナスドライバーなどでそっと優しくこじってあげれば取れますえっと次に こののベアリングのシールを外します外す道具はこういった精密ドライバーのマイナスがいいと思います2本用意する方がいいかもしれません少し浮かしたらこじれば取れますこの裏側にはですね金属が入って ましてちょっとこう歪むう歪むと思うんですけど外す時に、えー、ちょっと小手でま、えー、っすぐに直してあげれば、えー、破損させなければ再利用可能です、えー、前回ベアリングにグリスをグリス交換をしたんですけどもその時にちょっと入れすぎてあったので少し拭き取りましょうかねはいこんな感じでベアリングのこれえー 裏側ですね、が見えてきました。この光ってるところの中に玉ボールが入ってます。向こう側に裏側に入ってます。ここにベルハンマーを注入していきます。 ベルハンマーは製造会社の説明によると他のグリスやオイルと混ぜてもいいということなのでこのようにグリスを取り除かないで注入しますグリスは抵抗になりますからグリスを除いてしまってベルハンマーだけにしてしまった方がフリクションロスは減るのは分かってるんですけどもベルハンマー自体の粘性がそれほど高くもなくて耐久性に少し不安があるのでグリスと併用します。 そしてまたシールを戻します指で押し込めば、はい、戻りましたで次はダストシールを戻しますがダストシールのこのカラーのところカラーが当たる部分にもベルハンマーとシリコングリスを塗っておきましょうここに溝がありますからこの溝を掃除します でここも先ほど言いましたように耐久性の不安からですね同じくシリコングリスを通常と同じように塗っておきますでこの周囲ですねこの周りにこれはの 水, 水が入ってこないようにここはシリコングリスだけでいいと思いますが塗ったら に戻します、まあこれシール自体は基本的に消耗品ですからあまり傷がついていたり減っていた場合は交換してしまう方がいいかもしれませんグッ、えっと元のように押し込みまして片面終了です同じようにして反対側も作業します 無事に取り付け完了です。ハブシャフトにベルハンマーを塗りました。ここは基本的には、えー、規定トルクでちゃんと締めてくださいね。えー、少し馴染ませます。塗った後の回転の様子を見てみます。 えー、豆腐前のの回転の具合です正直グリスががをがっつり残してあるのでそれほどフリクションロスが低減されたような印象はありませんけどもメーカーもしばらく走ってから50キロぐらいとか言ってたかな走ると効果が出てくるということなので試運転をするとより軽くなったことが分かるのではないかと楽しみにしています。 同じ要領で後輪もやるわけですけども、塗るところはベアリング、ハブシャフト、カラー、ダストシール、あとはブレーキキャリパーのスライドピン、同じところに塗る予定です。それでは最後に後輪もちゃんと外しましたよという証拠的な映像を早回してご覧いただきながら、今回使ったベルハンマーのような現場材におけるです、ね、指摘意見をちょっと補足させていただきます。例えば レースとかジムカーナーのような100分の1秒を競う短期決戦のような場合は徹底的なフリクションロスのカットが必要ですのでグリスを抜いてしまってこういった現場剤だけ潤滑剤だけにするという方が圧倒的に効率はいいと思いますがあくまで行動を長期間走るような我々が乗る一般車の場合はですね現場剤の耐久性持ちですねそのものに若干不安が残るので どうしてもグリスととの併用が必要になると思いますですから今回もグリスをたっぷり残したままそこにメーカーが混用してもいいと言っているのでベルハンマーを混ぜて使いました。私の気持ちとしてはフリクションロスがですね 5% ぐらい低減できれば十分だという考えでやっております。 またですね、今回のモデルの車両には使われていないチェーンなんですけどもチェーンの清掃をですね徹底的にやってきれいにするとですね抵抗なくてスムースにサッと回るようなことがありますがそれはですねおそらくローラーの中に入っているグリスもですね洗いすぎて。 流し出してしまって、そのグリス自体が硬いですから、その抵抗がなくなって回っているという危険性も含んでいるということを考慮した上で清掃をしてください、してほしいと思います。フリクションロスの徹底的な低減は同時に耐久性も短くしてしまう危険性が潜んでいるということです。ですから私としては現場材とグリスの併用を おすすめしたいいと思います新品チェーンは触ってみれば分かるんですがものすごい硬いグリスががっつりついててとても駆動力に対する抵抗が大きなものになっていることが何よりの証拠ではないかと考えます。